バッシャバシャここが滝富島だご視聴ありがとうございます旅する気持ちの話がお知りですこの旅行動画にコメント、高評価、チャンネル登録お願いします石垣島編第5話なんですけれども現在地、石垣島です前の作品でバイクをお返ししていよいよ滝富島行きますそれで、こちらのホテル開放石垣島さんに戻ってきました 2泊してました。バタバタでなかなかお部屋の様子を見つることはできませんでしたが、ゆっくりご覧いただこうと思っています。それから竹富島までのレジャーを楽しんでいただこうと思いますので、ぜひ最後まで見てください。とりあえず疲れました。ホテルに帰ります。昨日から泊まっているお部屋に戻ってきました。じゃあ鍵開けます。で、こし込んでやると。はあ。 やっぱりほっとしますねこの空間というわけでもう飛見てくださいこのお部屋の広さこのお部屋の広さに本当にびっくりしました それから、こんな立派な鏡もついてますし、ちょっと使用感があるんですけれども、こちらがシャワールーム兼おトイレになってます。これで一泊すどまり5100円です。2日間の利用ですから1200円です。楽天トラベルのサイトで予約をしました。 石垣島を初めて旅行する方におすすめしたい理由が2つほどあります。この辺りに僕がホテル滞在中に撮った写真を出させていただいているので、それを見ながらご説明させていただきます。ホテル海放石垣島さん2階に男性用のお風呂場がありまして、4階は女性用のお風呂場があります。時間の方が夕方は午後4時から午後11時まで利用できます。あとフロントの方から聞いてびっくりしたこと、が通常のビジネスホテルさんだと洗濯機ですとか、 乾燥機は有料なんですけどこのホテル開放石垣島さんでは無料です何回使っても大丈夫なんだそうです必要なのは洗剤だけ洗剤だけはご自身でお求めくださいとそういうお話を受けました で、あともう一つ追加情報。朝食なんですけれども、ちょっと厳しいんじゃないかなと思ったんですけれども、フロントの方に明日朝食いただけますかというお話をさせていただいて、OK もらえちゃったんです。1000円をお支払いして、この朝食券と引き換えで美味しい朝食をいただいています。ここが朝食会場です。 いやどんな感じなのか一通り見ていただきましたで名残惜しいんですけど明日日でで最終日です今回2泊3日の予定しか組めなかったのでとにかくやることを絞り込んでいますあとは悔いを残さないように撮影をしていこうと思います 2階の男性用のお風呂場でしっかりお湯に浸かってご飯も食べてあとはしっかり休息をとるだけになりました明日の竹富島行きのフェリー8時半に出発なのでさかのぼって8時10分には伊東フェリーターミナルにいなけてはいけませんなのでそろそろ寝ます今日一日頑張った皆さんお疲れ様でしたおやすみなさい おはようございます。石垣島へ滞在3日目の朝を迎えました。本日は竹止め島へ向かいます。2日間お世話になったこちらのお部屋との別れが名残惜しいんですけれども、ぼちぼちチェックアウトをして、あと10分後にタクシーが来ます。フェリーターミナルの方まで案内していただけるようにお願いしていますので、今から向かいます。 どうやらもうタクシーが待ち構えてたみたいです、乗らなくては。タクシーで今移動にてたところで今しいすまままああだ時時時間間は以上ありますね朝のょうか早 余裕を持って乗船できるようにしたいと思います。フェリーターミナル入って左側。あちらが八重山観光フェリーさんの乗船券売り場です。今回お世話になるのは八重山観光フェリーさんです。ちょっと色々聞いてみましょう。 乗船券購入することができました。2023年の1月にネット予約していたんですが、2月から燃料代が高騰した影響で値段が変わってます。もし予約なしだった場合は確か1520円ということで案内を受けたんですけれども、今回ネット予約をしていたので、往復で1460円で、 こちらの乗船券2枚ですね。往復分購入することができました。あと、もう一つで券売所の方から教えていただいたんですけれども、希望した乗船時刻じゃなくても船に乗ることは可能らしいです。これはかなり有益な情報なんじゃないでしょうか。覚えておいて損はないと思います。僕もそのおかげで今回勉強させてもらいました。さあ、竹富町行きましょう。そろそろフェリーに乗りましょうか ？3 番乗り場って聞いたんですよ。乗り場。 確かなあ。あ三四。こっちですね。あ、本当だ。ここが八重山観光さんのフェリー乗り場。三番乗り場こっちですから、このまま進みます。乗れるといいな。 どうやらこちらの船のようです。このフェリーに乗って竹富島行きますよイェイレッツ乗船あーフェリーだー。フェリーに乗れるー。あー、南の島の海じゃー ここから竹富島まで15分あ、動き始めた石垣港からだんだんと離れていきますこの場所、波しぶきがかかりやすいから気をつけてという案内があったんですが気をつけられる範囲で気をつけようと思いますあちらからのフェリーが出航したみたいですね 駆取島、楽しみだな伊藤ターミナルがどんどん離れていきますどんどん空たがっていくお天気が微妙ですけど 道は近づいてたたみたいですやばかったあ近づいてましもうすぐ到着です。 竹富島だ竹富島の桟橋に着きました。竹富島上陸したっすこれ言い方悪いですけど地獄のような時間がエンドレスに続くのかと一瞬恐怖を覚えましたよ帰りの時は店内を使おうと思います。あ 波しぶきをだいぶかぶったんで着物濡れてしまった多分あそこが滝富島のフェリーターミナルなのかなわからないけどそこで待ちます帰ったら絶対洗濯必要だねこの建物の中に一回逃げ込みますやっぱここフェリーターミナルでした待合室入ってみて分かったことなんですが遠くに石垣島が見えるんですよ ここういういとやっぱり現地に来てみないとわからないことですよね。<音楽>今回竹富島っていうのを注意事項。 いこの300入湯券み必ずしも買わなきゃいけないものじゃ。 たやでもこの入湯券があることでいろいろ割引してくれたり記念品渡してくれたりとかあるみたいですよ覚えといてそうはないと思います、まあ、さっきの竹富島駅のフェリーの中での洗礼といいこの入湯券といい勉強になりましたね<笑>というわけで竹富島散策始めます ご覧の通り、入表一垣国立公園竹富島ということでも立っています。こ, こから先はゆっくり島内を散策しながら水牛にも乗ってみてあと近藤浜にも行ってみて時間が止まったような散策をこの竹富島でやってみたいと思いますこれが船や跡なんでしょうね。<笑> 竹富島湯河府館ということで、竹富島のビジターセンター。その建物がこちらなんですが、諸事情により今は休館中のようですね。ここをまっすぐ上がっていくと集落があると思うんですが、それにしてもやっぱり違うな。本土とは違う雰囲気がありますね。 参考にはなると思うんで、これも撮っておきましょう。竹富島の観光案内マップです。現在地はここ。そして、こう行くと、3番目。ここはですね、浅戸屋福山という竹富島に絶世の美女が実在したそうなんですけど、彼女の生まれた家がこの建物なんだそうです。ここにはぜひ行ってみたいですね。それから、ここ。近藤浜。写真で言うと近藤浜。これです。 さあ、また散策を再開したいと思いますさてこの島では一体どんな体験ができるやらちょっとテンション低いのはたった15分なんですけど石垣から竹富までフェリーに揺られてここまで来たじゃないですかその時の荒波の波しぶきをもろに食らって衝撃が強すぎたそういう部分ありますよね 歩いているうちにかぶった波しぶきも多分乾いてくれると思うから3年ぐらい前僕がとある旅行関係の試験勉強をしていた時に初めて竹富島の魅力に聞かれていつか行ってみたいと思ったのが最初でしたねそれから3年経って見えるわけですやっぱり南の島は植生している木々が違いますね 天気が良かったらもっと良かったなヤギいりますよまるで竹富島へようこそって言ってくれてるみたいですよね一つ大事な情報を。 竹富島観光でやってみたいことの一つに、水牛車による島巡り2つ、二つそれを体験できる会社さんがあるんです。一つは新田観光さん。もう一つは竹富観光センターさん。この映像を撮っている2023年2月16日木曜日なんですけれども、新田観光さんですね、諸事情によりお休みされてまして、実際に水牛車での島巡り体験させていただけるのは竹富観光センターさんだけなんです。 ネッタ観光さんの場合、ホームページを見た限りでは、水牛車2000円で利用できるんですが、竹富観光センターさんの場合は2500円かかります。どうかその点を覚えていただけると、竹富島観光、大いに役に立つんじゃないかなって思います。ということで、集落、見えてきました。小中学校近藤浜、こっちですね。フェリーターミナルからどのぐらい歩いたでしょうか ようやく集落に到着しましたさて民謡・朝とやユンタのモデルになった女性の阿福山の成果いっ一体どのぐらいでたどり着けるでしょうか坂上がってきて息切れてますが4時頃には石垣島に戻りたいんでそれのまでは竹富島観光をゆっくり楽しみますとはいえ観光地であるとはいってもここも人が暮らしてらっしゃる場所なんで。 そこは履き違えないようにしながらやっていこうと思います。というか、どこだろうもしかして、近藤井浜の方に向かってるのかな近藤井浜の方に向かっていったとしても、まあ、いいんだけど。石の積み方がね、やっぱり独特ですよね。あ、郵便局ありました。なごみの塔が、 こちらですアイアル浜というのがこっちですこの向きに行くと近藤浜だというので名古屋の塔行ってみましょう確か名古屋の塔に行くと集落全体を見渡すことができたはずなので ヤシの木がいっぱい立ってるから南の島に来た時間が湧きますあここは飲食店さんなんでしょうかここなんですけどねお食事どころカニフさんもし OK が出るんだったら後で立ち寄って食べていきましょうパテと一体なごみの塔ってどこなんだもう一回マップアプリで調べないとダメですねこれやっぱりこの方角でやってました なんか、慰霊碑みたいなのが、ありますね。僕がずっと憧れて歩いてみたかった光景がここにあります。ここ、今、準備中ですけど、山盛り食堂さん。結構いい値段でお料理出してますよ。後で食べに行こうかな。 やっと竹富島来たなっていう実感が湧いてきましたこういう休憩所的な場所も雰囲気あっていいじゃないですかこういうところで、ね、時間を忘れてしばらく過ごしたい気分になりますよ雨さえ降らなければほんと今回の旅って雨とか曇りが多すぎてちょっと残念あそれで だんだん土の感触が柔らかくなってきたんですよふわふわした感じ砂地を含んでるからかなそんな気はしますね特にこの辺りなごみの塔これでしたちょっと上がってみますか ここが名の塔でってましたしかしちょっと気になることが雨です雨が近づいているようです昨日晴れ間見えると思ったのにまさか今度は雨になるとはそれでこのなごみの塔建てられたのは1953年ですから今から大体80年ぐらい前でしょうか多少の修繕は加わっているとはいえそれだけの歴史あるものがここにあるというのは感慨深いものがありますよね 向かい側に見えるのが赤山展望台だそうです。集落全体がここから綺麗に一望できるんですよ。じゃあ雨が降らないことを願いつつ散策を続けます。次回の石垣島編第6話は水牛車による島内巡りを配信いたします。どうぞお楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。